みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギターッシ師の瀧澤でございます。以前、メコピってすごい大事だぜみたいなその話の動画を上げさせていただきましたけれども、今回の動画はまたその続きという感じで、メコピの練習をみなさんと一緒にやっていこうかなと思います。メコピの練習。まあ、そのメコピの代理さについてはベ、ね、ラベ ラ, ラとたくさんしゃべっていたので、その辺は割愛してて、今回もまたそのメコピの練習をしていくんですけれども、また僕がプラプラと。 フレーズを弾いていきますので、それを真似してみてくださいませ。それで、真似するときに気をつけたいポイントがいくつかありまして、まず、ポイント1。真似をするときは自分の手元をあまり見ないでほしいということです。ギターを用意していただいて、こう僕と一緒に同じポジションをブルブルっとなぞっていきたいんですけれども、僕の手元をよく見ていただいて、で、音がもし違ったとしても、あんまりこの目で確認せずに、この感覚と耳で、この辺かな、この辺かなと。 どっちかというと、耳で調整をしてみてほしいんですよね。それで、僕が弾いている音指とかをイメージそのまま再現するような感じでギターを弾いていくと、あまり視覚に頼ってポジション確認をしないように気をつけていただけると嬉しいです。それで、まあ、なんとなくのニュアンスがコピーできればオッケーとしたいのでなんかこう、ピッチがどたらこうたらとか、リズムがどたらこうたらとか、あんまりそういう細かいことは気にしないでください。 とりあえず僕の手元をピュッと見ながら、なんとなくフレーズがなぞれれば OK という感じです。<笑>では、いってみましょう。今回はペンタ ト, トニックスケールを使って弾いていこうかなと思います。ペンタ ト, トニック。6弦の5フレットから小指で8フレット。それで、5弦は5七それで、4弦は5七3弦も5七2弦は5八1弦は5八と。ちょっとなぞっていってみましょうか。 6弦から5、8、5、7。それで、4弦も5、7。5、7、5、8、5、8。という感じです。1弦の8フレット、2弦の8フレット、3弦の7フレット。この3箇所に関しては、チョーキングをしていきますので、気をつけてください。 ではでは行ってみたいと思います。頑張ってチャレンジをしてみてください。それではスタート。 Thank <laughs> you. 3つのレベルに分けてペンタトニックのフレーズをバラバラと弾いてみました。えーまあ、ちょっと難しいところもあるかと思うんですけれども、根気よく目コピーチャレンジしていただけるとうれしいなと思います。とりあえず、どのレベルに関しても言えることとしては、この5フレットから8フレットまでの Am ペンタトニックのスケールからはあんまり外れないように弾いているんですよ。なので、人差し指は基本的に5フレット担当、7フレットは中指か薬指かが担当。 それで、8フレットは小指が担当が基本になっておりますので、横にずれる必要がないということですよね。なので、メコピーをしながら横にあんまりずらさないように気をつけていただけるとよいかなと思います。長金をするときとか、プリング・ハンマリングをするときとかについつい横移動しちゃったりとか、違うポジションに指が行ってしまったりとかしてしまうと思うんですけれども、基本的には5から8。ここからは動かないということを守りながらやっていただけるとうれしいなという感じでしょうか。 まあ、いきなり一発目からバワーッとできた方もいらっしゃれば、うわ、やべ、全然わからねえぞという方もいらっしゃるかと思います、まあ。その辺は1レベル、2レベル、3レベル、どこからでもよいので、根気よくメコピュをしてみていただけるとうれしいなという感じです。何事も繰り返しが大事でございます。メコピュもも、ね、またこう、ね、そういう練習の一つというか、そういうスキールの一つなので、まあ、もし全然わからなくても根気よく何回も繰り返してみてくださいませ。 とりあえずそんな感じでしょうか。また違う動画でお会いいたしましょう。それではさようなら。<笑>